あ見て見てこの雑誌に結婚式の特集が載ってるようわーウェディングドレス素敵だなぁこんなの着てみたいなぁあそうだお布団のシーツをこうして頭からかぶればどうかな少しはお嫁さんに見えるかなえへへ。<笑> この番組は週の始まり月曜日にリスナーの皆さんと日々の出来事をまったりおしゃべりするリビング型プログラムです。88回目、今回タイトルコール前にいただいたセリフはゲストネーム、ナジラさんです。すごい、なんかもう本当に結婚番組みたいに<笑>なってきてますけども。でもまあまあとりあえず今週までかもしれないですけどもね。あのー、そう、コメントもついてます。 6月といえば、ジューンブライドと言われてますね、ということで、そう。で、えー、先日の放送で、友人の結婚式に参加されたとのことでしたが、とても和やかな式だったそうで、聞いててほんわかしていました。僕は、姉の結婚式に参加したことがあるのですが、おおめでとう。家族に向けた手紙に号泣したのを思い出しました。いやね、あのね、手紙は絶対泣くってわかってても泣いちゃうんだ。泣いちゃうんだよ、もう。 あのジューンブライドの時期に結婚される方たちは是非幸せになってもらいたいですねではではということでねえまあ事実6月といえば結婚式挙げられる方すごく増えると思いますけども雨とかねやっぱ降りやすいから天気は心配かもですけども晴れるように私も晴れ女としてお祈りしておりますよってから1週間早いなもう月曜日か早いですね 皆さんの一週間はいかがでしたでしょうかさあそろそろ始めていきましょう今夜も三十分デビングでおしゃべりシーンましょう東山奈央のラジオアットリビング改めましてこんにちは東山奈央ですあのー、この後ちょっとたっぷりお話ししていく前に皆さん 気づいてないことがある。多分、この番組を聞いていらっしゃる、遠山のことを応援してくださいっている皆さん、そして、このスタジオにいらっしゃるスタッフさんの、誰もが気づいていないことが一つある。私は、髪を切りました。<笑>めんどくさい彼女じゃないですよ。<笑>違うの。でも誰も気づかないんだと思って、本当に、あのー、まあ、ね、マクロスクロスオーバーライブ、 とかも、昨日、おとといとありましたけども、ワルキューレのメンバーも、誰も気がつかないの本当に、あの、ライブ来てくださった皆さんありがとうございます。あの、ライブビューイングもありましたけどもね、たくさんの方に見ていただけたんじゃないかと思いますが、多分、未だに私誰にも、あ、のおちゃん、髪切ったね、って、言われないので、 うちの父も気づいてないので。<笑>そう。まあでもまあ言うて3センチぐらいしか切ってないので。でもね、このミディアムヘアの3センチって結構大きいと思うんですよ。ロングヘアの3センチと違って。だからまあ誰か気づいてくれるかななんて思って毎日現場に行ってますけど、誰も気づいてくれない。まあ別にそれは良いんですが、あの、それで美容院に行った時に、前ほら、リビングでもお話ししていた通りにこう、雑誌を 出していただくじゃないですか。で、あのー、今回はどれがいいですかって選ばせていただける形式だったので、どれにしようかなって悩んでたんだけど、リビングで、そのいろんな雑誌を見るって言ってたから、その時にあんあんとかあったんだけど、そこにぐっとこらえてやめて別のなんかこう雑誌にしたんですよ。そしたら、その、まあ、美容系のこといろいろ書いてあって、1日にお水を2リットル飲みましょうって書いてあったんです。2リットルですよ 皆さん、どのくらいお水飲んでます ?2 リットルも飲んでる飲めないですよね。1リットルギリギリ飲んでるかどうかぐらい。うん、お味噌汁とか、それも入れていいんですかね、水分って。純粋にお水とか、ジュースとかだけで1リットルって考えても、私はだいたい現場、この水筒、これ、500ミリぐらいですかね。これで1日乗り切っちゃうんですよ。 朝コーヒーヒ飲飲飲んんんんででででで夜、まあ、お家でご飯食べられるととは牛乳飲んでとかなななすけど絶対1もい思って私はちょっと少なめなタイプなんですけど、美容に気を使うなら2リットルかと思って、今もうすごい頑張ってお水を飲んでいるところでございます。ちょっとね、汗かけるようになってきたんですよ。そう、だからね、そうやって雑誌を読むといろんな発見があるなっていうことで、この後は雑誌を あの、予告通りいろいろ読んでいきたいなと思っております。ここに、えー、3冊買ってきていただいたのですが、先にラインナップだけご紹介しましょうか。えー、まずはね、ゼクシー。あっ重いよ<笑>皆さんゼクシー持ったことありますもうすごいですから、本当に見た目だけでもぶわ、分厚くて、ジャンプとか、うん、タウンページぐらいありますかね。 あるんですけど、あの、重さが、すっごい重たいんです。なんでだろう同じ紙じゃないのかなまあ、全部カラーだから、インク吸ってて重いんですかねどうしてなんだろうでも、この量全部カラーって、すごいお金かかってるんじゃないかなと思うんですが、なんとゼクシー税込み300円でございます。よっ安いすごいどういうわけ付録<笑>もついてる。えー、今回ご用意していただいている、 ゼクシー付録は豪華すぎるジル・スチュワートレザー調トートバッグパスケース2点セットってもう2点も付いちゃってるジル・スチュワートでございますよすごいですねちょっとこれ中開けてみましょうかすごいねわあでもこれこれ持ってる人っていうのはあ結婚マジかなんだーみたいなねこう これ分かっちゃうわけですよね。おめでとうって思うわけですよ。よいしょ、よいしょ。すごい。頑丈に段ボールの中に入って。うわーうわーうわーすごいですよ。ゼクシーもすっぽり入る。ビッグサイズ。おー。え、これ付録なんですかすごい。ラインストーンみたいなのついてますよ。おわぁ、おほほほほ。あーなんか、なんか、 あ、レザーの匂いがする。レザー調だ、レザー調だからレザーじゃないのかもしれないけど、結構、レザーの匂いする。すごーい。へー、これが付録でついちゃう世の中でございます。そして、あんあん、出ました。おう、おーで、表紙、表紙が、表紙、この方、方はどなたですかなんていう人私テレビ見ないからあんまり、シックストーンズさんでしょうか。男性の方々が胸をね、 もう、広げて、もう、こっちを見てる見てるよ !6 人全員、こっちを見てる !6 人と目が合っちゃってますよすごいですねきっと、今、売れ筋の方々なんでしょうね。すごいだって、しかも、表紙が、わお、びっくり色気の法則<笑>って書いてありますよ誰もが焦がれる色気の磨き方って書いてあります私の色気論が書いてあるすごいすごいちょっとこれ、なんか後で見ていきましょうね。そして、男性誌 男性誌は、私初めて、あの、お名前を見たんですけども、ファインボーイズという雑誌でございます。ね、この番組は男性リスナーさんが多いかなと思いますけれども、ファインボーイズさんは、こう、皆さん読む雑誌なんでしょうか年齢的には、こう、ちょっとパラパラーと見た感じだと、高校生とかが見る感じですかね。 でも前にリビングの市場調査をやった時にあの年配の方が多いのかなと思ったら10代の方が多かったですからねこれファインボーイズをご覧になってる方多いかもしれませんじゃあどこから読んでいこうかなセクシー ゼクシーすごい予習しましたからね。さっきあの文化放送さんのロビーで。いろんな方がね、それこそあの、先日お世話になったわしざきさんとかもすれ違いでね、あお、よ、よ、よ、みたいな。めっちゃゼクシー読んでるじゃんみたいなで。いろんなスタッフさんがね、こうロビーなんで通るんですけども、こう、遠山なお結婚するのかなみたいな。しません。<笑>しませんよ。でもすごいね、あの、めちゃめちゃ読んでて面白かったです。 あの、あの、後半、後半というか、えっと、うんとね、6分の5ぐらいは、式場の紹介が書いてあって、それもめちゃめちゃ面白かったんです。いろんな綺麗な式場とか、美味しそうなディナーとかあって、で、私、最初見てて面白かったのは、ゼクシー、ウェディングフォトコンテスト、受賞作品発表って、なってて、いろいろね、泣ける写真とかが、 あって、これはすごいいいなって思いました。あの、こう、後ろ姿しか映ってないんだけれども、親子、こうね、あの、送り、お母さんが、新郎さんの背中をこう、ポンと押している写真なんですけど、それは、ね、モノクロで、すごくね、なんか、もう、いってらっしゃいって、こう、送り出す、その、この一枚だけで泣けちゃうっていうね。 あとは、優秀賞でもう一個いいなと思ったのが、あの、足が不自由な祖母に晴れ姿を見せたいという、神父さんの願いで、実家で撮影されたという、こう、結婚式じゃなくて、実家でこう、白むくでね、こう、おばあちゃんに会いに行ったって、このおばあちゃんの、すごく、なんか、優しい、なんかおめでとうっていう表情が伝わってくる。そういうなんか、フォトコンテストとか、こういう特集やってるんだなって思いました。 面白い。あと、こう、私が欲しいなって思ったのは、新婚生活始めるブックってあるんですけども、あの、美味しい出汁を取ろうとか、あの、食事系だったり、お洗濯のマークの読み方とか、これ、今の私にすごく必要な自立を促す、そう、お風呂周りとか、トイレとかどうやって掃除するのとか、そうそう、そういうの、そういうの知りたいっていう。 本当にもう27歳ですからね。いくら実家暮らしとはいえ、なんかこう、少しはね、こういうことをちゃんとできるようにならないといけないなと思ったのです。で、で、で、で、でですよ、でですよ、でててでてでででででございますよ。これ見つけちゃったんです見ましたこれ、これ結婚式場にペンギンへえ。ー。やばくないですかしかもこの雑誌に載ってるのが、ケープペンギンが、ここの、ここ、バージンロード歩いてる。 少ないですかこれやりたいこれやりたいこれが、あの、ペンギンって、あのー、なんて言うんですか愛の象徴的な動物で、一回結婚したら、あの、もう、つがいで離れないっていう、そういうラブラブの象徴の動物なんですけど、それは結構有名な話なんですけども、その、あの、神父さんがペンギン好きで、で、お母様がサプライズで、この段取りを、なんか、組まれたっていうね、 すごい。もう、可愛いんだから。バージンロードね、ケーブペンギンちゃんがちょこちょこと3匹ぐらいちょこちょこちょこって歩いてて、いや、これ、すごい素敵。あの、このご夫婦が、水族館デートを重ねるたびにペンギン愛が深まって、で、ゴールインみたいな、そういういきさつもあるらしい。ペンギンを結婚式ですごい、水族館じゃなくてもこういうことができるなんて、 すごーいですよね。いいなー。めっちゃ可愛 い, い。癒されそう。そう、そんなことがいろいろ書いてありました。わー。でね、アンゼクシーさんといえば、ピンクの婚姻届とかもありまして、これかーって思いながら見てましたけれども、なんか、結婚式場とか、あの、こうやって見てたんですけども、昨今こうオリンピックが近づいていて、あのー、 箱がないイベントをする<笑>。箱がないっていう中で、こうやってパラパラって見てたんですけど、どこも、どこもかしかもとても綺麗で、で、あの、あの、こういう式場を、で、アニメのイベントとか、ラジオのイベントとか、あとは、あの、歌手活動のイベントとかやってもいいなーって思いました。まだね、あんまりそういうことしてるところは聞いたことがありませんけども、でも、例えば、あのー、 結婚式って仏滅だったら、ちょっと嫌だなーって思うかもしれないですけど、なんか、イベントだったら、あんまり、あんまり、ど、どうなんだろう気にしてるんですかね主催者の方って。あんまりカレンダーでそういうの気にしたことないけど、多分仏滅だから、なんか、イベントするのやめようっていうことはあんまりないのかなーなんて思ったりすると、こう、ちょっと、ね、200人キャパ、300人キャパぐらいだったら、 こういう披露宴とかでやる、披露宴会場とかでやるのもすごいいいなって、ね、綺麗なところで皆さんもこうやって見られたら楽しいんじゃないかななんて思ったりして見てました。うーん、いいですね。しかもこれ、よっこれ本当ほんとにゼクシー重たいんですけども、ゼクシーの中にさらに雑誌があったりとかしてもめちゃめちゃ、めちゃめちゃあるんです。すごい。指輪特集とかもあったりして、指輪ってめっちゃ、ねえ、気になりません でもね、富山思ったの、ちょっと一回話やめるんだけどさ。<笑>あの、ねこう、まだ夢見る乙女みたいなところ、富山あるので、なんかこう、結婚するっていう友達が、夫婦で喧嘩したりするんですよ。もういいよみたいな。ちゃんと一緒に考えてみたいなことを言って、いやいや、そこは、一生懸命二人の幸せのために考えようよ。いや、私わかんないな、その気持ち。だって、結婚式の準備考えるの楽しいじゃん なんって言ってたんですけども、こうやってね、セクシーをね、読んでたらね、選択肢が多すぎて、なんか確かに、ちょっとめ、めんどくさい。三<笑>つ四つだったら、ねえねえ、どれにするっていうのもあるんですけども、富山、途方にくれましたよ。こんなにいっぱいあるんだと思って。でもなんかそうやって現実を知るのって大切ですよね。 お金のこととかも書いてあって、そりゃそうだと思って、それが大人になるってことだものと思って、そうそうそう、そういう手続きを超えてのですよね。って思いました。<笑>